ございますラスカルでございますちょっと先日ですねあのメイ麺屋桐ウさんがツイッターの方でメニューのレシピを公開してたんですよでそれがねめちゃめちゃ食べたくなったのでまたね桐生さんのラーメンを取り寄せましてそちらとねその豚スタミナを合わせてね今回はいただこうと思います なのでまずは豚スタミナの調理に移りたいと思いますツイッターで公開しているレシピが豚バラスライスをね約 3kg 仕込む時のレシピなんですけど今回ね買ってきた豚バラスライスが約1 2 0 0グラムぐらいなんで半分ぐらいの分量で漬けダレを作っていきますまずお醤油を150とでみりんを200と酒も、はい、200 でおろしにんにくをレンゲ 1.5 杯分で刻み玉ねぎ刻んでなかった<笑><笑>よしでざっくりでいいやでこの刻み玉ねぎをレンゲ 1.5 杯分ぐらいこんなもんってことこんなもんだよねうんそれで、ごま油を30 入れて、で型の爪を5杯12345と味の素を1010123456789のはいこれで10とそんな味の素使ったことないわ<笑>はいこんな感じでレシピ通りの元だれは完成でございます 味の素がねだいぶ溶けなくてザラザラしてるここにねお肉を漬け込んでいく感じですねちょっと余った玉ねぎは取っといて今日用意したねこちらが 1.2kg のバラ肉半分によいしょこれを全部中に入れるとで一旦漬け込み用にねよいしょラップをしてこれを冷蔵庫で冷やしていきたいと思いますそしたら今ね漬けてる間にラーメンの準備をしていきたいと思います 今回はこちら、ラーーメンのスープですね。これを一応4袋作ってラーメンの方がね茹で前で 1200g の麺を使ってでっかいねラーメンを作っていこうと思うんですけれどもこれにプラス今回はこちらの辛いラーメンのスープも購入しましたのでこれはね1袋えっと 300g で作ってちょっとその豚スタミナ両方とも乗っけてね その味の違いとか、まあ、どう合うかっていうのをね試してみたいと思いますよしまずは湯煎からだそれでねさっきのスープと合わせてこちらの油も一緒に湯煎していきますはい o ーとえこれでしょどっこいしょよしスープの方に火をかけてとよしおおっていし ょ, いしょはいとこっちも火にかけてともちろん 今日も時間があるのでこのでこ子いただきたいいと思います今う使う豚スタミナなんですけれどもさっきつけてあるお肉とは別にねレシピにはの玉ねぎも必要みたいなんでこの時間にね玉ねぎの準備をしていきたいと思います。 まずはさっき残ってた玉ねぎを勝手なオリジナルなんですけれどもはいニラを用意したんでこちらも入れていきますこんな感じかな最後にね二郎系には欠 か, かせないにんにくちゃんも刻んでいきます今ねスープが分けたので一旦ちょっとこれを外しましょう ぶたスタミナのね準備に取り掛かります。先ほどねつけたお肉ですね。でしょ。一旦これを取り分けを今お肉とタレに分けましたので、タレはね取っておきます。スタミナの調理とまず火つけてここに油を引いてでお肉を入れていきます。お肉多いな。うん、いうちょっと量が多いんで。 これ残ったのは取っておきます。結構な量あるな、これ。お肉をね、やってる間に野菜を一緒に茹でていきます。で、前の麺を茹でるやつだと、野菜があんまり入りきらなかったので、このパスタ用の30センチのね、買いましたんで、これで野菜を茹でていきます。よし。いしいこれで、いってらっしゃい。で、こっちも、 だいぶお肉の火が通ってきたので、玉ねぎと、あやべえ、ごめん、ちょっとね、レシピ間違ったわ。<笑>ニンニクを先に炒めなきゃいけなかったんだけど、これもじゃあちょっと、後入れで。よし、今日の野菜はじゃこんなもんでいいかな。<笑>めっちゃうまそうじゃない絶対うまいもん。ちょっとこれ味見していい うん、まっこれうまっよしちょっとこれ火が入ったので一旦移してまたねスープを再加熱と今お芋を沸いたんで麺をゆでていきましょうで麺はこんな感じやっぱ最高にうまそうでしょうまいんだよはい<笑>、えー、そしたら麺を投入していきますと よしで今回は4分10秒でスイーツの茹で時間はね4分から6分ぐらいらしいのでまあ今日もね短めに設定してありますで今ね麺を茹でてる間に先にスープの準備をしたいと思いますでね見てこれかわいい桐生さんのね丼も買ったんでこっちは辛い方これが普通のラーメンを入れていきますね これ袋からやる場合は、スープね、しっかりとこう、混ぜて、海避と油とスープを合わせてあげてください。あ間に合わないや。<笑>少々お待ちを。熱<笑>い、熱い。まずは、 300の麺取んないとねよいしょよいしょで残りをラーメンの方に入れてよいしょで野菜と辛いラーメンの豚を入れてこっちも残りの豚をそしたらスタミナをまず先にでんと絶対うまいじゃんこれでこっちの うまそうまずにんにくを入れて最後に油だやった辛いのについている付属のこの唐辛子を上からかけていきますはいってことで今普通のラーメンと辛いのですねスタミナ添え完成いたしましたんで向こうで食べていきます はいといととうことでね今こんな感じで両方完成してこちらのお部屋に持ってきましたいやラーメンはねお店では食べてるんですけどこのネット販売については初めてなんでもうめちゃめちゃ楽しみでございますいただきますまずじゃあノーマルのラーメンからああうまっああやっぱうまいわうん 麺を。よいしょ。<笑>うまい。うん。やっぱうまいわ。 がもうめちゃめちゃ濃いのダッシュの密度がすごい<笑>うめえなうんちょっとこのスタミナ肉と合わせて パンチが出るわうん桐生さんのスープってあのまろやかなんだけどもうめちゃめちゃ濃くてでも豚の骨の香りは強いんだけどドンってくる強い香りってよりかは。 こうゆっくりまろやかに広がるんだけど、濃いみたいな印象なんですね、僕の中では。ただ、このスタミナ肉を合わせることで、消えた瞬間の攻撃力がね、もうすっごい上がる。食べ応えといい。なんだろう、この満足感といい。これすごいわ。うん。うま。ちょっと辛い分一緒にと。 フフッ桐生さんの辛いの大好きなんですよねスタミナと一緒に。 パンチ力増すねやっぱりただラーメンの方はやっぱりまろやかだから初動のこのパワーがね上がる感じなんだけどこの辛い方に関してはそもそものね初動が強いから辛いラーメンの方が個人的にはなんか合ってる気はするうん。 でもこれ元気になるわうん名前の通りめっちゃスタミナつく 一気に汗が出て今あーでもお店でも食べたいなまたうまいんだーうんあー豚うめーごめんうんうんうんうんう ちょっとアップにしてなかったけど豚でございますこれ柔らかいめっちゃうまい、うん、そしたらそろそろいっちゃいたいと思いますよし うん、うわーでも汗が止まんない暑。熱っ辛いのにうんこれビール合わせるでしょ最高ですよね 豚スタミナめっちゃ美味しくてあの作るのは簡単なんだけど材料がね結構あるじゃないだからあの好みの味に調整したりとか結構ねアレンジするのとかも簡単だと思うんですよちょっと今何となく食べながら考えてたんだけどこの豚スタミナに少し砂糖を足してこれ冷やし中華の具にしようかなと思ってこの豚スタミナにタルタルでしょできゅうりと錦糸卵いやこれは味玉だなたい美味しい 夏作ります、うんうん、でも合わせてももう麺料多分二郎系の台ぐらいだねもうなくなっちゃうな。 辛い方は完食でございますよし、あとはラーメン そしたら、これが最後の一口ございますうんああまたごちそうさまでしたはいということで今ね桐生さんのラーメンと辛いラーメンに豚スタミナ完食いたしましたいやめっちゃ美味しいわ まあ、もちろんね、ラーメン自体もともと自老系なので、普通のラーメンと比べてもちょっと塩分とかが高いものになります。なんで、豚スタミナに関しては、まあ、塩分とかね、醤油の感じ、ちょっと個人個人ね、調整しながら味のバランスを整えて食べるともうめちゃめちゃうまいと思います。まあ、名前の通りね、こうかなりスタミナがつくような食材ばかりなので、これからもね、暑い季節に向けて、ぜひ皆さんも試してみてはいかがでしょうか。